皆さん、こんこにちは。アフタービートミュージックスクリール歌ーーーショの大塚でございます、えー。今回はまたクリスマス特集みたいなやつの番外編みたいな感じでなぜか歌の解説をすべくこちらは相模原のベルベットルームスタジオさんにお邪魔をさせていただいております。どの動画でも言ってますけど私は歌に関してもそんなに自信があるわけでもなくこの歌ってどうやったら上手くなるんですかみたいなことを聞かれてもそれは僕が知りたいですみたいな話になってしまうのでその辺の質問は却下します。えー、それよりも こういうところに気をつけると、それっぽく歌えるよ。とかこういうところに気をつけるとなんかいい感じだね。みたいな。そんなポイントポイントを話させていただこうかな。なんていう次第です。とりあえずまあ1番大きな壁になるかなと思うのは歌詞ですよね。英語を覚えなければいけないんですけれども、英語苦手な方とかも結構いらっしゃるじゃないですか？そういった方がまあ大変かなと思います。けれどもまあ、何度もこの英語を見ながら喋ったりとか歌ったりとかしていくうちに自然と。 見なくくてもプッと口からら出るくらいまで何度も何度も繰り返していただけるとよいかなと正直これはコツがあるとかじゃなくてなんか繰り返ししかないんですよねええー、丸暗記ということですでもそれでも丸暗記ができないよっていう方はですねええー、どんな感じでカタカナを振るかっていうと例えば最初の歌詞って「脱身する」「雑数」じゃないですかでも そのダッシングするザ・スノーをそのまま言葉を見てカタカナに置き換えるとダッシングするザ・スノーになりますよね。けどそうじゃなくて曲を聴いた感じでカタカナに変換してほしいんですよね。もう単語関係なしです。単語関係なしでもう文とかも関係なしでどんな感じ聞こえるかを何回も何回も聞いてでそれをカタカナに起こすと。もしかしかたら最初は、 ダッシー・スー・ザ・スノーかもしれないしダッシー・スー・ザ・スノーダッシー・スー・ザ・スノーダッシー・スー・ザ・スノーかもしれない二行目のイナ・ワン・ホース・オープン・スレイのところもイナ・イナ・イナイナーワンホーインナ・ワン・ホース・オープン・スレイイイナ・ワン・ホース・オープン・スレイかもしれないその次もオーザ・フィズ・ウィー・ゴーのところもオーザ・フィズ・ウィー・ゴー ジングルベルスとは絶対言ってないですよね。ジングルオールザウェイとも全然言ってないですよね。ジングルオールザウェイ。ジングルオールザウェイ。ジングルオーザルオーザウェイみたいな感じ。ジングルオールザウェイ。ジングルオールザウェイ。 そのあとの「Oh what fun it's to lie in a one-hot something-say e」のところも「Oh what fun it is to lie in a one-hot something-say e」まあそれっぽく言ってるっちゃ言ってるけども「Oh what fun it is to lie」「Oh what fun it is to lie in a one-hot something-say e」とこの聞こえた感じをそれぞれカタカナに起こしてそれを何回も何回も読んだりとかしていると、えー、だんだん。 覚えられてきてリズムが狂ったりすることもなくなるかなと思いますのでもしこれけついでっていう方はその空耳みたいな感じでカタカナを起こす作業をしてみてくださいそうするともうちょっと覚えやすくなると思いますでその次はちょっとキーについてお話をさせていただきたいんですが原曲の原曲っていうかう 今, 回今回僕がこのお配りをしているキーでは A なんですけれどもキーが A なんですが割と男の子は歌いやすい帯域かなと思います 最後のこのね「Oh, I'm fine, I t i s s you like one h o u s のところがちょっとつらいかなって感じですけども、まあ、最近すごい歌うマイクが多いんであのこの辺も全然さっと出しちゃう子もいると思いますし、まあ、割と気持ちよく歌えるキーかなとでもしボーカルの子は女の子でもしあなたが女の子であのバンドメンバーでなんかこの曲やりたいよなんていうふうに思ってたとしたらバンドメンバーの人たちに2個上げてもらいましょう2フレット上げる つまり、キキーー A からキー B にするってことです。るとこでそうすると女性はもっと歌いやすくなるかなとそれ以上3個とか4個とか上げちゃうといろいろ不都合が生じてしまうのでまあ気分に応じて2個上げくらいまでやってみてもよいかなと思いますちょっとバンドメンバーさんは大変ですけれどもその辺はまあボーカルさんのわがままに付き合ってあげましょうそんな感じでしょうかうーん歌詞を覚えるそして歌詞を覚える 難しかったらカカタカナに直す。で、キーに関しては、えー、男の子はまあそのままでもいいけどもし女の子でキーあげたよって場合は2つぐらいあげるとよいかななんていう感じでしょうか、えー、他の部分に関してはあの特に言うことがないんでこんな感じで終わりにさせていただきたいんですけど何かあるんですかね伝えるべきことは、まあ、本格的にその、ね、歌の練習とかしたかったら鍵盤を練習するといいですね鍵盤。 ピアノを目の前にしてギターでもいいですけど何かしらそれをこう弾きながら「発信する」で「ディンディンディンディンディンテン」っていうのをメロディ弾きながら口で確認をしていくとその作業をするとそのピッチがどんどんよくなっていきますのでそういった作業もそういった練習もしたいという方はぜひ鍵盤を活用するとよいのではないでしょうか。 ということです。まあこれは非常に一般論ですが、以上でございます。じゃあ、とりあえずボーカルの説明に関しては以上です。手短ですが、この辺にて失礼いたします。それでは。